今まででないスーパースポーツを作るんだと今までと同じやり方では到底実現できない<音楽>じゃあ新しいカラーリングスどうしたらいいかと92年モデルのオマージュ